よしゆき。ビジョン。カレーム。クワトロ。ダブルプラリネ。トローリ。そくそく。 プラリネのコク深い味わいカレームクアトロダブルプラリネ買ってきました見ていっちゃいましょうアーモンドプラリネチョコレート レーゼルナッツプラリネチョコレートアーモンドプラリネソースカオルスペキュロス風ビスケット4つの層が合わさっているんですね果たしてどんな味わいでしょうかいただいちゃいましょう 開けましたこんな感じで小袋に入っているんですね。 そうですね4つある層の2つが見えますねえっとこれはこの表面のやつがあちゃんと2層なってるねアーモンドプラリネチョコレートとヘーゼルナッツプラリネチョコレートかそしてこのスペキュロス風ビスケットね見えるかないただきます なんだろうちょっとアーモンドとヘーゼルナッツがなんかキャラメル風の味わいですよあこれがきっとプラリネって言うんですねきっとねああなんだあとねあとこの下のなんだろうこのサクサクとした この香りのいいビスケットもいいですねなんだろうこの香りは小麦粉じゃなくてなんかなんだろうねこのでもなんかこのビスケットがねなんかねすごい香ばしい感じなんですよね あーっとこの中でとろけるあのこのアーモンドのちょっとソースですかう ん, うーんいやーでもねいいですねやっぱりねうーん何だろうな うーんプラリネねプラリネちょっと割ってみて分かるかなわかるかなこの中にねえっとねソースがね詰まっているんですよ見えるかなどうかなお来た来た来た来たほらねこの中にソースが詰まっているんですねこのアーモンド ソースですよおそらくねこれがねなんかねキャラメルっぽいんだけどなんかアーモンドとヘーゼルナッツをキャラメルにしたらこんな味だろうなっていう味がするんですよ、まあ、これがプラリネのなんでしょうけどうんでこのね中のソースがねこの外側のねアーモンドとこの ヘーゼルナッツのチョコレートとねうんこうちょうどよく相性よくこう味が広がっていくんですねあとこのサクサクなビスケットもいい感じですねいやーでもねなんだろう でもなんかすごいなうんうんやっぱりこのなんかこのプラリネンの香りがやっぱいいですねやっぱりねこの口の中に残るねいやーこれはなかなかいいんじゃないでしょうかうん以上、うん、あれあこれ作ったのまあかばやなんですね カバヤですか。見えるかな。あったた。ね、カバヤだったんだねうーん。以上。カバヤ。クアトロ。ダブルプラリネ。